どうもヨです、えー、今回僕がプロデュースしているフリーセルフトボールのブランドの c h から新しくスニーカーがドロップされたので詳細をチェックしていきたいと思います。 いう感じで、えー、今回ドロップされたのがこっちのブラウンのスニーカーになってますでめちゃくちゃ少量で今回生産しているので、えーまあ多分開始5分とか10分ぐらいで売り切れてしまう形になるんですけども今週末の11月14日9時から発売になります、えー、前回1作目も作ったんですよね実は前回1作目ゼロっていうスニーカーが 大体発売されて、スタートされてから3分で残り2足とかになって、30分以内にもう全部完売っていう形になってしまって、おそらく今回も同じことが予想されるんで、14日日曜日の夜9時に、ぜひ皆さんスタンバって、公式インスタグラムのサイトから発売、販売サイトに飛べるので、そこでぜひスタンバって待っていてください。ということで、ちょっと詳しくこれを蹴ってみて。 レビューしていきたいと思うんでちょっと外に行ってきます。今日はこうすけが来るみたいなので、えー、ぜひ皆さんそちらもチェックしてください。やるかいそう、はい、うどうぞう。一回入ってみて。こうやって暇の時に、ね、こうやって暇通してますよ。うっ、ん、しー。うっしー。うっしー。 こ, 俺フリーーこのめちゃくちゃやってるけど好きじゃないもんどうえめっちゃ切りやすいこのさちょっとさ細くなかった前の細い細くて4号とかだとさそう中心捉えづらかったんだけどそうなんかここをねでかくしたひたすらこのこの面積を、うん、そうただ全体的にもうここがさ前のように全然そう広いし蹴る面積広くなってて、うん、ちょっと厚いそ う, そうそうそうそうそうそうそ、ん、うめっちゃええろ軽いマジで オッケー筋肉に優しい。めっちゃいいよね。うん、とりあえず蹴りやすさえぐい、ね、マジで。<音声>オッ OK。よ<音声><音声><音声> これは多分好みによるけど、俺足首、割 と, と高めの方が俺は好きだから、ここはすごく気に入った。クリッパー勢はねおすすめなのは、ここのくぼみが意外と小さ い,、ねそこ深 い, いねそう。深いとなんか外に逃げやすいよね、うん、結構。だからそこはね、クリッパーは結構やりやすいのではと思います、よかったオールラウンドで。 何, 点中何点100点 中, 中あ120ルート3と<笑>いうことで最高だねということでそ、えー、したら11月14日の日曜日9時から発売スタートです日曜日だよ、はい、9時よみんな空いてるでしょ9時だよ、はい、テレビとか ぜ,、えー、ぜひ皆さん<笑>あの9時にスタンバっててください、うん、買えなかった人続出だったんです前回、うん、えぐいぐらいにマジでえ今回何足 今回は言わないけ ど, 言わないけど超少ない超少ないってもう多分5分あるいは頑張っても30分とかで売れちゃう可能性が高いので、うん、売れちゃうんでチェケットチェケて要チェックで終わっちますということで、うん、よろしくお願いします11月14日ですよし終わりもしかしたら10年後ぐらいにあのエアジョーダンとかよりプレミアムついんでいね